七尾何です鬼鉄お探しを手伝ってくれるお礼だお前にやるよご主人盗品だけどなまた適当なこと言ってこの適当大魔人<笑><笑>